あの人よりちょっとだけ食べることができる女ですいやー今 な, んなんかすごい今までと違う感じのロケって感じなんですけど帰、うんね、<笑>りますすランキンキグ…入って ま, すーンンってますおん マジですごいさああさっき、二分の二なんで2人0で鈴木さんが鈴木さんから注文いいですかメニューお願いしますはいエビとヤマエモオクラのネバトロサラダうどん ヘルシーヘルシー俺これね自信あるよマジでピンポイントで行けよートウモロクのポタージュなるほどねこれ絶対あるからだってさポタージュ嫌いだし人見たことあるもん確かにそうっす値段的にも274円だしあ れ, <笑> そ, れそれで2個みたいな感じで考えてるんですか<笑> もう一個頼むよ、これね、マジ当てにくい、マジ当てにくいよ、鈴木さんがこの3点、はい、じゃあ私、ちょっと酒飲みとしてあの行きたいんですけど、<笑>ここをブルドーザーで行きたいんですよね、違うこのエンドオープン、ポンのオープン焼き、ほうれん草ベーコンをブルドーザーでちょっと三品一気に出していただいて、酒と合うかどうかを確かめたい。<笑><笑>なるほど だ美味しいんだもんね、どれもね、うん、楽しいんじゃん。そう、これここ潰しとくチョコバナナさんかわ い, いで、元気だったらもう一個もたいてきますあ手応えありますねこれ手応えある手応えある今日<笑>えあ っ, 分かったけどこの値段でこれはちょっとねきてますわ打率、うん、うんうんうんあ、あまあじゃあ、ポン これはね、最高なんですようんこの焼け加減が程よいシャキシャキ食感も残しつつしっかりとコーンのねこの甘み優しさうまいねこれいいじゃんお腹もいっぱいになるしサラダもいっぱい取れるし体にいいし遠藤君 名前かわいいこれ遠藤君うんおいしいうーんちょっとこのバターの甘みねなるほどバターの甘みとベーコンのしょっぱさでビールガンガンいけるやつ素晴らしいめっちゃ水分あったね ヘルシーって言葉嫌 い, ヘルシーってと嫌い割と聞こえるか聞こえないかぐらいの声で真顔で「私ヘルシーって言葉嫌い」って言われた<笑><笑><笑>先ほど鈴木さんが食べた。 えっ、ー、と、ネギの、はいはい、こちらはランンキングゆう、ね、<笑>まだだあるから、はい、まだこいつがい食べてくだ今食べた小バナナサンドランキングに入ってません。 えおいいいいいいままます鈴木ささんんんんんの、のちちにににななななっっったたととラこここららはンンキングに入入ててせせ<笑>ずは俺のこと見ないんだよか<笑>りません<笑>冷血な試験館みもブブルルドドーーーザザ、ハルドーザー。 <笑>何一番しい<笑><笑>、はい、はままたよおつまみ3点セット願すじゃあ俺もうくよとどめさせよお願いします、はい、じゃう。 山盛りフライドポテト山盛りポテトフライ山盛りポテトフライいくんですかはい、僕、山盛りポテトフライお願いしますタラポイカオのアブタ汁、ツパニッうまいうまいうまあ、これ、いきますえっ、ー、とじゃあ、ビーフ 100% プレミアムチーズインハンバーグお願いしますはい 100% プレンン、はいはい、はい、2位、2おめでとう。イエーイもう見た目が絶対に、まあ…すいません いっぱいだけいいい、い。いいですかはい、ごめんんんなさいすいてえそれれ。絶対に。ギャグだギャグなんこれんーんーやばもう<笑>死んでもいい。<笑> 優勝、優勝、大優勝、これ入ってるわ。オッケーオッケーこれめっちゃうまそうだわ。間違いないよこれ。芋細麺、芋うまいな、うん。うまい、うまい。もう大食い見てるんで知ってるんですよ。そのね、どうぞ。これだね、パスタは大きい一口で食べた方が視聴率が取れるとこしてるんで。お<笑> でしょ、吉高先生いただきます<笑>いるいる入ってる入ってる僕いると思います、これめちゃくちゃ美味しい、しいこれなんか普段食べる だろこのスパゲティって結構もっさりしてるんですけどで 汁, なこれ汁が入ってるからサラサラだしだし汁が入ってるんだよ超サラカラですこれめっちゃ美味し い, いやだよー、うん、節制できないはいこれか早 い, 早いポテトそんだけは食べるの早いわはい、と逆だ コンプ行ってし ま, いますここれれは、外しようがないじじゃゃあ、終わりないっずとません。はいじゃあビーフ ランキングに入ってうわっ たしったすご い, すごい大丈夫さっきは出し持ってるからステーキか俺ここ怪しいと思ってるカツ丼カツ丼ヒレカツ丼行くキーワカレーいやーないかなでもなんかこれはマジいくと思うよ俺これこれいくと思うこれ、うん、僕もそれいくと思うよ 僕いよいこれきますよ、甘いの。いや 頑張るいやでも多分これで当たると思うんですよね あ, あ、そうか私もプレイだと思いますりゅんさんに捧げますうわ<笑>な ん, ん上上いいて上上上上照明する照明照明照明するいただきますチョコバナナパンティーあー、ありがとうございますカフい。はい。カファイですかメープルシラップメープルシラップ、うん、まずはまずかけずにいくタイプだなこれはしばるげるータです でもこれめっちゃおそうと思うじゃないですか柔らかくてこのパンケーキすぐ溶けちゃうから意外といけそうです<笑>かわいいふ<笑>わいいか わ, いい<笑>かわいいかめっちゃふわっとしてますなんかこれそっしりっていかホイッ プ, プとパンケーキです、うん、全然いけるかもおいしいよしじゃあちょっと 何てう の, あの本格スパイスみたいな感じあれ<笑><笑>あれ<笑><笑>俺間違ったこと言ってくるぞこんなこ<笑>いやなんかあのほ本場の人が作った風な感じ<笑>カレーが結構スパイスがちゃんと効いてる感じうんなんでちゃんとしたのにってる なのに、ちゃんとしたこと言ってないよ<笑>最後これね昔からの<笑>これ具材もゴロゴロしててしい美味し い,、うん、これ美味しいはいありがとうございますきました、うん、マルゲリータいいねじゃあやっちゃおうかな一人で食べるからやっちゃっていいことしちゃうもん。うん おおおこれだから作る。うん。うんうんうんうんうん。うまい。間違いないわこれ。あ、あのモッツァレラチーズ、トマトソースバジルソースがうまいのはもう当たり前なんじゃなこれ生地のうまさだよね。この何この絶妙なサク食感。伸ばしですね。そう。 ガストのピザの生地がめちゃめちゃうまい。まいこれ、すご<笑><笑>いわ。はい、それのこと見てもくれない、なんかいい。発表しますから、ね、ケースが気を使ってるけど、いい。<笑>あいつは一人でできるもん、魂を言った男だ。<笑> 今度スタジオに何にしよう勝手に入るもんね。<笑><笑> はい、はい、お願いします松倉さんのお仕上りになりましたマリゲリータピザはいランクインですいえーイ。マンネ次は、僕が食べたチョコバナナとマスカルポーナーの関係ですねはい。こちらはランキングに入って今6000 <笑> い, いえ本当<笑><笑>に 嘘であれトーとチのおううただいただきまーす。<笑><笑><笑> うめぇこれはちょっとまた別ですね う, うまいこれ何かかってるんですか黒蜜黒蜜よあ、テイスありがとうございます<笑>すごいな、男気だな<笑>あ全日まだ食べんのなんだシンプルに言うのえ早く聞けたぞ俺いやいや、えすごい食べたそうに手をや 最後のうん、今日一番かわい番い結構だから食べる前に吸ったままでしゃべるじゃないですか。 あのは、なのはのはえ<笑><笑><笑><笑><笑>、はい、ランンンンククイーわリでううこれ、れどいアシショだか、うん、はでか喫茶店んね、はい、じゃあお二人とも背中向いてもらって7、はい、位の方がポンって押しち、はい、あ、うんでこっちの方がいいでしょう。変わる じゃあこれはあれですか、僕が幸代さんにす素敵なスニーカーをプレゼントするという形で。えーそうですね じゃあ、この回のスピンオフをということでよろしいですかかかたですににプレゼントトトトしちゃおううううなえ、じじ今日いいとととどういう感じなの確かにそれ聞きたいのトだ山盛りポポテトポテつ 3, 3, 3. あじゃあ別に何か偉そうなこと言えないもんね。出だし番長。二<笑>二<笑>、はい。はー。出だし番長じゃん。なるほどね。じゃあ次のスピンオフはさっちゃんが欲しいスニーカー三つ当てるまで買い続けます。<笑><笑>はいというわけで今回はサムライティング出張編ということでガスさんで海面はセブンをお送りさせていただきました。はい皆様のね。 コメントがもしたくさんいただけたなら社長さんもねジュネーヴィルでまた次の企画があるかなと思いますのでお願いしますよろしくお願いいたしますちょっとあの酒が飲みすぎかどうかだけコメントください<笑>もうもうちょっと控えろって言われるんだら控えますのでお願いします<笑>じゃあ本日はょおばさんに決めてもらいましょう、はいはい、しお願いします僕すっごい大事なこと今思い出してて、はい、サムネイル撮ってないんじゃないか問題がすごい頭の中で気になっちゃってるって<笑>、うんでなんか絶望顔とかでいいんじゃないですか撮りますかとずちゃんはいじゃ あ,、はい、じゃあ今日そうですね。 本当にありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっとポリネコリズにまた次もよろしくお願いします。はい。皆さんよろしくお願いします。ガストさんに来てねー。はい。待ってるよー。お疲れ様です。